うわ、綺麗。ええー。ええー。ちょっと待って。路面凍結、ちょっと待って。うわ、これはすごいよ。でも、そんなに。色臭 く, くないな、風向きのせいかな。 素晴らしいロケーションですね。そしてこちらですね、バンダイ熱海というねインターチェンジを出ます。バンダイアタミ出口 こちらから降ります。 住職者ぞ裏バンダイ方面旧部 な, ならないねちょっと読めなかったですね交差点の名前がねここからジョンライラビジターセンターまでが45キロ1時間ちょっとかなという感じですかね一般道なんで さあ結構峠っぽいところに入ってきましたよでもまだバンダイアズマスカイラインとかじゃないと思うんだけどね浄土平ビジターセンターは標高1 6 0 0ーとかなんでもうね紅葉的には終わってると思うんですよね なので途中が見ろなんじゃないかな あ, あそうかそうか安達太良山なんだ安達太良山を登ってるわけですね今東北道かなんか通ってる時にすごい綺麗に見える山ですよねこれねどうですかだんだん色がついてきましたねめっちゃきれい おーいい感じだあんまり紅葉のシーズン走ったことないな言われてみたらそうだね日光も春先行ったしこういういい時期走ってないあらあら行っちゃうのね行っちゃうんだ<笑>行っちゃうのねまあここはの追い越し OK だからねこれねうこの辺完全に冬だわこれ。 木の種類にも、ね、よるんでしょうけど、ね、この山はもう全部上の方も冬だもんね「ダンダイアズマスカイライン」というですね看板がありましたね何だお土産物屋さんえー、地元の地元の取れた野菜的な感じのところだった感じがしますおおジルガリそば ええー、いいなぁ。いいけど、食べないよ。<笑>食べないよ。どんどん先行くよ。うわぁ、美味しそうなとこいっぱいあんな、これ。えー、地元野菜結構こうやって売ってるんだ。すげえ。車だったら買い込んでんだ、これ。うわー綺麗れえー 一気に紅葉色強くなったねこれ裏磐梯レイクラインっていうのもあるんだねおおめっちゃ綺麗やすげえはい磐梯東スカイライン8キロとなっておりますそしてビジターセンターまでが2 1キロ となっておりますげえすげえこれなんだ枯れた木が綿あめみたいに見えるよすごいこれかこれだバンダーアズマスカイラインこちらですせこちらですせ 止まれそしてよしバンダイアズマスカイライン入りましたいや一気になんか食い感が違うぞ うおほほほほなんかワクワクするぞいやーすごいこの辺がもうベストなのかな上行っちゃうともう枯れてたもんねうわ綺麗だなー 大体ね浄土平湿原の方はね、なんか景色がいいところみたいな、ユーチューブとか見ると、大体出てるんだよね、相当すごい景色なんだろうと思うんだけどね、もう紅葉、終わってしまった、<笑>しょうがないよね、もう11月うなもんね。 そりゃ紅葉も終わりますぜ。これ毎年いいな。この紅葉の時期に合わせて先輩のお墓前に来るとこういう紅葉が見れるわけだわ。意外と道狭いんだね。 <笑> CB が気持ちいい<笑>景色も気持ちいいけど CB が気持ちいいねもう完全にね紅葉はねなくなってしまいましたはいとこちらですねおここからなのかちょっと焦ったのか俺は 日本の道1 0 0 0ダ0アズマ東スカイライン、ここかららしい、<笑>さっきのがもうそうかと思ったえー、ちょっと待って、路面凍結、ちょっと待って、えイアズマスカイライン、路面凍結のため なるほどね。えー、えー。この赤いところか。ええー。ダメってこと。行くだけ行ってみる。行くだけ行ってみるか。ダメだったら帰ってくればいいだけの話だからね。 14キロなのよビジターセンターまでとりあえず行ってみようワンチャン行けたりとかしないのかなやべまあ通行止めって書いてあったら通行止めだよねウェイ来たここがダメだったら座王なんか絶対ダメじゃんね いや楽しい道だねこれちょっと道荒れてんだねそんなに凍結するほどの気温じゃねえけどなウェイうわきれい<笑>すげえ 赤い山だこれバイクが帰ってきてるってことはダメなのかなそんなに気温低くないとなおおこれだなのかはははははあれ通行止めじゃないじゃん別に通行止めの人かと思った どうも水まいとるよあと10キロさあどこで通行止めが入るんだろう まだ凍結してる様子はないけどな。どこかで看板が出て U ターンさせられるのかな。うわー景色いいなこれめっちゃいいぞ。うわーすげー。なんだ正面の山。 すげー去年、青森のね、達岐岬行った時も、11月の2週目ぐらいだったんですけど、もう本当ね、あの冬季閉鎖になる直前で、その時はね、あんま寒くなかったんだけど、もう本当、こういう感じのね、山でこういう感じって、なかなか見れないと思うんですよね、もう冬季閉鎖になっちゃうから、紅葉ぐらいだったらまだいいんだけど、このくらいの時に、ね、走れるっていうのは、なかなか嫌だと思うんですよね。 1400すげえ真冬と同じだいや新緑もきれいだけどねこういう色がない山もいいね あと7キロ、m 城戸平出現まで標高 1500m 城戸平まであと5キロそうだね地図上もそうだねうわい ヒーターをつけました。寒いです。うわー、すげーこれ。さあ、曇ってきたぞ。大丈夫か。うわー、ガスってんのか。もしかして頂上は。 1 6 0 0ルこの辺はもうあんま広葉樹がないね針葉樹が多いのでほとんど紅葉がしてないですねなんかあるぞこれがあれかな浄土平の山なのかな火山 なんんだっけ名前が思い浮かいがませんうわ、こっちじゃなくてこっちもそうだ、すげえ、すげえときたぞ、うおー、これはガスってるけど、うわ、風上がってるよ、すげえ、すげえ、うわー、すげえ。う だうーわーほんと風鈴上がってんだすげーすげーこれはへ、えーこんな感じなんだわすげえあーここだここ歩けるんだ人歩ってるわ これが3時間ぐらいかかるっていう1時間半ぐらいかかるってやつでしょ往復で3時間ぐらいかかるってやついやーこれ行きたいな時間がねえんだよなここがそうかビジターセンターかほなるほど ね っ, ってねここで有料なわけだよねああバイクこんなにいるわへえすげえこれが吾妻小藤はあ 降りてーなー時間がねーいやーここは新たにもう一回来ようこれは来るしかないよし時間もないのでスルーしますあありがとうございます写真も撮らずに<笑> この辺で撮るかな。<音楽>すげえ、これは。何、福島市。 うすげーすごいよ。ほんと、舟上がってくかね。すげーこれから、福島市、多分これやっぱ福島市ですね。見えてるのね。福島市の方へ抜けて、蔵王の方へ。 向かいたいいいいいいいいいいいいいいいと思います怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖な砂利道これやほんと異次元だ。 ガス中停車禁止。<笑>窓を閉めて走行してください。閉められるっていっつうの。うわ<音声>すげえこれ。<音声>うわーすごいこれ。おお本当すごい。わこれはすごいよ。でもそんなによう臭くないな。風向きのせいかな。 バス注意駐停車禁止そんなに硫黄臭くないからそんなにガスは、ね、充満してないと思うけどえここ川が流れてんのえー、すごい温泉からもしかしてうわーこれまた色が違うのよなんじゃこりゃすげえ くさ<笑>来たよ温泉の香りあすっすげえくせこの辺か臭いのは白線がだって黄色いもんねこれ硫黄の色だよね違う雪か雪降るからか わーすごいなこれ今度は白い岩肌渋峠もいいけどここもいいねうわーすごい きたいまた来よういやすげえなこれ12300あると思うんで、ね、ちょっと下ってきたけどすごい 考えたよ福島市って行ったことないかもそんなことないかな福島市って行ったことない気がしてるんだけどさあまた紅葉が復活してきましたよそしてあれが吾妻小富士ですね 私あの凍結通行止めっていうのは何だったんだろうね全然来れたよねあれいたずら<音声>なんか朝凍ってて平気だったんだけど撤去するの忘れてるかなんかあそこで止まってたバイカーの方は U ターン車だよねかわいそうに来れたのに<音声>天狗の庭 言えば福島市の方に行って、給油したいですね、3メモリー残ってるんですが、エコーラインまでは99キロ、ただいまね、1時になりました、そして家を出てきてからの距離が344キロ。 7, 7時間経ったんだね。